4ヶ月で国家試験に合格した僕の1週間前の過ごし方まず基本的に変わらず朝6時半にその日のスケジュールを決めます、えー、どんな教科を何時にやって何分やって何分休憩してと具 体,、えー、具体的に細かくスケジュールを決めます勉強時間に関しては毎日13時間程度勉強していました そもそもね10月くらいから勉強を始めた時点で遅れをとってるので他の人の倍以上はやんなきゃなということで多めに時間をとっておりました朝学校に電車に乗っていく時は、えー、昨日その前の日に間違った問題の復習をします間違えたところをちゃんと覚えてるかなっていう確認をしっかりします学校に着いたら朝決めたスケジュール通りに動き出します当時のスケジュールを再現するとこんな感じで 基本的に90分やって30分休むの繰り返しです。あこちらちなみに証拠です。一応検査機の資格取ったよっていう証拠です。はい<咳>あ、わざわざ出してくれたんですね。ありがとうございます。あサムネなのかもしれません。ありがとうございます、はい、正直ね、1週間前となるともう何をやっていいか分かんないってなると思うんですね。で<咳> 実際一週自分も1週間前くらいになって、ま、あの過去問10年分とかもほぼほぼ解き終わりましてでその先生にもらった教材とかもやってたんですけれどもでもなんかやっぱり不安って残るじゃないですか過去問10年分を10週くらいやってその多くの先生からもらった教材とか黒本とか読んだりしてたんですけどそれでも不安って残るのでやっぱりその不安の解消ってやっぱり問題を解くことだと思うので。 10年分のやつを暗記してからちょっともう少しその前の5年分とかを解いてどんくらい解けるかっていうのをやってましたでもやっぱり傾向的にもやっぱり10年分とかの方が多く問題に出やすいのでそっちをちゃんと覚えることをやった方がいいと思いますで基本的に勉強するときは動作か声を出して覚えますか一時期書いて覚えようとしてたんですけどノートも時間も無駄になってしまうので 声に出して何回も読むという方法に勉強法を変えて分、えっと、かんない部分はノートとかに図で自分の頭で理解できるように図をつけて理解しようとしてました。あと1週間前ってことなんですけれども<笑> 1週間前になるともう他の生徒他の生徒の方もピリピリしだしまして頭いい人とかに分かんない問題を聞いたりしても。 私もいっぱいいっぱいだからみたいな。僕もいっぱいいっぱいだからっていう感じになるのでちょっとね。そこは気を使ってあげて、先生に聞きに行くようにしましょう。やっぱりね。そういう自らね。学ぶ意思がある人は先生も好きなので、たくさんねプラスアルファの情報を教えてくれると思います。 やっぱり集中力自分のサイクルとしては90分勉強30分休憩90分勉強30分休憩っていう感じにしてるんですけれども集中力が続かない時ってあるんですよやっぱりそういう時は、えっと、とりあえずタイマーを90分セットして寝ま す, そ, の1教科分寝ますそれだけでちょっとね結構集中力ってすっきりしたりするので。 結構身に入ります、ね、その後の後勉強が医療工学と公衆衛生の勉強は1週間前から始めましたほぼねザーッと流し読みするくらいなんですけれども問題数が少ないので、まあ、5点5点くらいずつですかねなのでちょっとまあ捨てということでほぼほぼ期待しない勘で当たればラッキーくらいの気持ちで1週間1週間前からちょっとだけ勉強します で家では基本的に僕は集中できないので基本的に僕は学校で学校で行うことをお勧めします理由はやっぱ周りの友達が勉強してるので競争心を煽ることができるのでそれかも土日とか学校やってない時はカフェで勉強してましたカフェにもお仕事だったりとかして 周りに集中している方がいるのでそいつらに負けたくないという気持ちがよりねあとやっぱりただ覚えるだけじゃなくてあのスケジュールにもあるんですけど最後に過去問を復習して過去問を自分で解いてみて間違った問題って実際なんで間違ったのかって覚えるからそれは大事ですね あとなんだかんだ先生が作ってくれるレジュメって本当に要点しか書いてないのでもう最低限最低限のラインということで最低限覚えた上にそこにねプラスアルファで細かくメモを書いていけばめちゃくちゃ最強のレジュメが出来上がるんですよ。その枝分かれできるように情報って永遠に枝分かれしてるわけだからそこの枝分かれをたくさん増やすことで、ね、知識の発育につながるわけですよ。 それがその知識がその問題を解く際にちゃんと引き出せれば国家試験もうまくいくんではないかなと思います。正直ね1週間前とかやってもやっても不安になるこの時期がね一番ねメンタルがきついと思うんですけれどもやっぱりやった分結果って出ると思うので。 勉強ってやる機会ってあまり多くないのでこの機会だけ本気でやって成果を出して応援してくださる親御さんとか喜ばせてあげてくださいということです。ということで今日から僕もね本気で勉強して今月の国家試験受けたいと思います。よろししくお願いしますこのキスで